2年間の修行を経て大きな成長を遂げたルフィたち麦わらの一味魚人島を経由しついに新世界の海へと漕ぎ出す航海中緊急信号を受信した一味は発信元を追ってパンクハザードと呼ばれる島に上陸した同じ頃新世界の海軍基地に所属を移したスモーカーとタシギも上陸 ルフィたちを追う中で謎の研究所にたどり着く先んじて研究所に侵入していた一味の前に現れたのは金右衛門と名乗るワノ国の侍だった拙者この島に息子を助けに来た桃之助と言う子を知らぬか桃之助の捜索を手伝うことになったルフィたちその途中 王家七部会となっていたトラバルガーローと再会する麦わらやうちと同盟を結べ四皇を一人引きずり下ろす策があるルフィはこの提案を快諾一味とローの間で打倒四皇を掲げた海賊同盟が結ばれたローは手始めに パンクハザードを支配する科学者シーザーザの誘拐を提案スモーカー田重との共闘を経てこれに成功する金右衛門の息子桃之助も無事救い出した一行は牢の提案により次の目的地ドレスローザへと向かったドフラミンゴはシーザーと組んで人造悪魔の実スマイルを作り ンコカイドウとの取引材料としていた。ロウの狙いはドフラミンゴとカイドウとの取引を潰すためスマイルの製造工場を破壊することだったシーザーの身柄と引き換えに王カ七部会からの脱退を要求するロウ翌朝ドフラミンゴの七部会脱退が報じられ本人から連絡が入る「俺だ!」 七武海をやめたぞ今から8時間後北の孤島グリーンビット南東のビーチだシーザーをそこへ投げ出す勝手に拾え一味とローはそれぞれの目的を達成すべくドレスローザに上陸するがドフラミンゴの返答全ては真っ赤な嘘だったと判明ドフラミンゴは七部会をやめてなんかいねえその島から早く逃げろ急げ すでにビーチはド・フラミンゴが呼び寄せた海兵に包囲されていた新たな海軍大将・フジトラはローに麦わらの一味との関係を問う報じられた麦わらの一味の件記事通り同盟なら黒彼らがローさん七部会であるあんたの部下になったのなら白だ。 麦わらや通りに上下関係はない記事通り同盟だこれを聞いたフジトラは牢の七部会の称号剥奪を宣言し攻撃を開始なんとかサニー号に退却したローだが今度はドフラミンゴの追撃が迫るローはサンジたちに次の目的地ゾウへ向かうよう指示自分が囮となって ドフラミンゴの注意を引く間にサニー号を脱出させる一方ルフィたちは工場を破壊すべくドレスローザの町に潜入していたおい、ルあれおなんだレベッカ冷静になれ 誤った真似をするなやだよ私は今日の大会のチャンスにかけるお前に優勝できるような大会ではないお前はまだ子供だ私の言うことを聞け何よ親でもないくせにあなたは片足のおもちゃじゃない待てやけになるな すっげーおもちゃが喋ったうっよ、や, やこれはご客人お荷物でもお持ちしましょうかアハハハハおもしれー下手いやややおもしろいですかな いかがかないかがかなおいおっさんそんなことより工場についてなんか知らねえかこ、工場いえ全く存じ上げませんそうかなかなか聞き出せねえな こっちから早いとこ工場ぶっ壊されといけねえのにちょちょっと待てここでそんな過激発言はタブーだドンキホーテファミリーの耳に入ろうものならおいお前ら今何と言ったああそれ見たことか怪しい奴つらみ引っ捕らえる 厄介なことになった工場の話は後だ今は目の前の敵を倒そういつの間にか周囲を包囲されておる全員倒さねば先へ進めんだろうなおい先輩さっき話してたやつ 娘のようなものだ親のいない彼女の面倒を私が見ていたおもちゃが人間の世話をやっぱここ変な国だなあっ ゲットミサイルいくら倒してもギいリい、ね、がねえやああお前ら仲間呼ぶのやめろ次、うん、から次へと敵さんが来やがるいいぜこの俺が相手してやるよ は残らず通したようでござるなさあ先を急ぐぞなあなあそろそろ工場について教えてくれよどこにあるんだ確かに工場は存在するだが私もまだ正確な位置を把握していないドン・キホ フ, ファミリーから聞き出すのが一番手っ取り早いだろう どこし仕たね迷ったついでだだあの敵陣でも落とすか助かったぜじゃ先へ進むとするか <笑>俺は何も知らねえ知りたきゃ上官でも聞くんだな上官ならトリーダコロシアムに頼る。ない今日は大会があるからな上官<笑> この国ではこんな残酷な勝利日常茶飯事殺し合いは日常だと、ドレスローザまこと恐ろしい国でござんま。痛国だな、ドレスローザ これも全部ミンゴと工場のせいか昔は本当に幸せないい国だったのだ10年前ドフラミンゴに乗っ取られるまでだがそんな悲劇も今日で終わりだ必ずこの手でドレスローザを取り戻す 教えてもらおう俺が知ってるのはロシアの近くにあるってことだけだなんだこんなもんかよドン・キホーテ・ファミリーも大したことねえなそうだ今回の大会の景品 なんとあのメラメラの実らしいぜーーメラメラの実が当こ本物なのかそれこちらにせよ殺し屋に向かおうそこで真実が判明するだろうンや ト, トードバードの オロシアムの地下にあるとはそう聞いたことがあるここで情報集まったら諸君オロシアムの地下へと向かうぞ ようやく工場に向かえるなな あ, あーでもその前に俺欲しいメラメラの実エースの能力をどっかの誰かに持ってかれるのは嫌だおめえにとっては形見ってことかチャンスな ら, ら逃すな後悔してもつまらねえ こっちは、俺たちにスーパー任せろ行ってこいうんコリーダー・コロシアム一般からの出場受付、打ち切りますよおお、出る出る、俺が出るぞ待て待て、その格好で行くつもりか今朝、新聞に顔が載ったばかりだ 演奏ぐらいしろそっか、わかった出場登録ですねお名前は俺はルーシーだ